第五章、有名交通と環境。問い、霊媒、ホームの実験が、たまたま、ダービー競馬日に再開し、ついに実験不能に終わったとのことであるが、かかるお祭り騒ぎは、有名交通に有害化。悪霊の跳躍。ダービー競馬日のごとき場合には、人間の道徳的均衡が、 かく乱されているので我らとして地上との交通に至難を感じるかかる場合に北曽 M のは低級未発達の悪霊どもであるかの投機的欲望によりて刺激されたる無数の民衆こそは同じ欲望に燃えている低級霊にとりてまさにあつらい向きの工事である一部の人間どもは 飲酒のために前後不覚の興奮状態に陥っている他の一部は一角満金を夢見て熱病患者のごとく狂い回っている他の一部は一切の資産を失って絶望のどん底にうめいているこんなのはちょっとした暗示ちょっとした誘惑にも容易に動かされるよしそうした劣状が実際的に 尺気されるまでに至らなくともとにかく人々の道徳的均衡が覆されているのは甚だ危険である。平静と沈着とは悪魔を防ぐための大切な盾で一旦それに隙間ができれば未発達な悪霊どもが洪水のごとくそこから侵入する恐れがある。といしからば国家の 大祭日、国民的記念日等も有害化。祭日の悪用。必ずしも有害とは言わぬ。すべては祭日に処する人間の態度遺憾にかかる。羽目を外した興奮。決まりを超えた知種公開。動物的な欲情の満足。人間がこれに走れば、もちろん祭日は有害である。 しかしこれは祭日や記念日が悪いのではなくて、これに望む人間の用意に隠るところがあるのである。もしも人々が国家の大祭日にあたりて、肉体の休養と精神の慰安とに心を用いるなら、およそ天下にそれほど良きものはないであろう。過度の漏役のために消耗せる体力が、心地よき 安静によりて完全に本復せる時激しき屈託のために鬱屈せる能力が適宜の娯楽によりて完全なる働きを取り戻した時こそは他界の指導者が働きかけるのにまさに絶好の好奇なのである。そうした際には上界の天使たちの威力も思うがままに加わりいかに凶暴なる魔軍といえども 到底これに一死を染め得ないであろう。せっかくの大祭日が暴飲暴食と賭博と陰クとに空飛せられることはたまたま地上の人類がいかに心霊上の知識に欠けているかを証明するもので我らとしては全能力を上げてその刷新と改善とに当たらねばならぬ。